レナがいないです。ケイチは知りませんですかあれたった今までそこにいたのにな。おい、ミオ。レナはどこ行ったんだレナお手洗いじゃない覗きたいなら止めないけど、通報するからね。サトコ、レナを知りませんですか れなさんですのさっき廊下ですれ違いましたよレナさんは日直だから花壇にお水をやらないといけませんのであレナが日直かそりゃお疲れ様なことで。 レナってどういう名前なんだろうなレナって漢字だとどうなるんだレナはあだ名なのですちゃんとした名前がありますですよえそうなのか俺はてっきりリュウグウレナってのが本名だと思ってたよまあ確かにレナさんとしか呼んでませんから間違えるのも無理はないですわね 本当の名前はなんて言うんだろうなレナが戻ってきたら聞いてみるかな聞かなくてもいいですよ僕たちが教えてあげますです。お礼の礼にならのなリュウグウレナが本名ですよレイナかうーんそれでレイナじゃなくてレナって読むのか面白い読み方だよな え、違いますですレイナで正しいのですレナさんが言ったのですがレナと呼んでほしいってだからレナさんなのですわ。ケイちゃんレナはレナだよレイナって呼ぶのは他人だけそこんとこ分かってるよね 思ったんだけどさ自己申請すれば俺も今日からあだ名で呼ばれるのか面白けりゃねなんて呼ばれたいわけやあれあれ 誰かアレナのことを探してたかなかなお大官様竜宮めがまんまと現れましたぞイチゴや虫も悪よな<笑> リュウグうレナノスケここであったが100めでおじゃるいざかくごうあやいさービスは報酬はスイス銀行に入れてほしいのです。 レナにはぜひ、夜直しの旅に出てもらいたいもんだ。永田町なんかどうだダメだよ。旅先で買い物ちょろまかすから。ほらほら、ケイチコもみーちゃんも。先生来るよ。 Yeah.